入りましたのは地元の直近カラセレンでございます名長川本英二さんもはじめ50名の元気な皆さんです直近カラセレンは上板橋道場と下浅草道場から子供から大人まで合わせて男女50名が参加いたしました日頃の空港で伝えた技を踊り一人で 一瞬で踊ります子供たちの明るく活がついていなた大人たちの迫力ある動きと踊りをどうぞお楽しみください。